ははは牛 牛, は牛は食っっててませんはが思いいいねーいいいつただだけねーなひらりしかできへんやん<笑>もうもう何ラリの練習家 ちょうどそのとなりやわ。計画性が、ね ててもらってありがとうってそうたなるのちゃるんじゃなとういう ここかここじゃないここのの辺辺かかかかから、この辺から、らららららら、no. うん、どこででと、いいいいいろんんんなうううう感れ、ほつし、これえー、へんしよ ね, そうだね慌ただしいな。な あ, なあ 何もかもない。<笑> 本番手触れたい<笑>そ<う><笑>んで結局下書きと違うとこ書いてるやんって<笑>何のさできれば<笑> な, んか違うなんか違う気がするぞ<笑><笑>い一本やからじゃあ一本やからきっとなんか線が揺れてる気がする か太くなるて分かごめん。 すんごい、ここ、もうちょっと太くてさ、で、ちょっとここ、長いわ、とか、さんざ下書きに文句言ったの。<笑><笑> 仕, 上<笑>仕上げで台無し。<笑>だるまのね、と一緒なんですか。その角度で、こで大丈夫?<笑>うん。う指、指回るさっき。下書きあるもん、こうこをかきて。うん、さっき指回るか。うん、回る。ああ、もう、ほら。 もうええわ諦めるなそうやな、諦めたら試合終了や、うん、うわ、感覚が変え<笑>ビルビルビルビルってなんた最後のこいじゃいかかわいいかわかわいいよほらだってほらさ、ほらヒーくんが持つやんこんな近くでみんな見えへんから<笑>お客さんみんな見えへんから大丈夫<笑>かわいいよ かわ い, いよかった、うん、安心した。安心したね、なんかかか俺がが書いいいたかっててうう言葉が出ちゃうん半分しのこれ<笑><笑>